ボタンを押せ君の勝ちだいい攻撃だボレンナドラゴンボールゲットだ、えーえー、皆様のアビリティ発動 だ, だ, だやめや敵のアビリティー発動だ 地獄を見せてやる。